けどもまる、あ、<笑><笑> で, で脱脂をするかのように油を染み込ませます。えー<笑> 動植物系の油の酸化油です。動物と植物す、ね。すみません、今日失敗でした。<笑> ちょっとした間ですぐ馴染んできてで最終的にはトマホになってくっついちゃうで、呼ぶながらどうなっちゃうかっていうと乾燥したトマホの上に出てきますええええええええええええええええええええにえっえええええええええええええええええええっええええ 脂がのってないところですねこちらにちょっと垂らしてみましょうはいちょっとバケットがないんで直接いっちゃいましたけどもまあ別に普通に塗れますよねはいちょっとまだローラーが楽しないんな問題はここから先ですよねはい、いきますコロコロとどうでしょう 馴染んでいくではえっ、ー、とこれをまずですねどなたかな電話一番受けるのははいじゃあこれで油のところをコロコロとやってみてくださいもう普通に普通に馴染んでくるでしょう すごいすね、普通のところを塗ってるのとなんら変わりないすごいこれで、えっと、塗料ってやっぱり油にはじいちゃうんですよこれで、えっと、ローラーって液体を吸い込みやすいじゃないですか片や反発するものを片やあんまりやるとやっぱローラーめすってる本当だよすいません。本当だよ 大表応援等の課題にてしました今ちょっと実験が終わります次あの実際にこの油が染み込んでいるところにドライバーを入れていきますけど後で皆さん誰か経験していただくといいですけどどう ぞ, どう ぞ, どうぞ僕は邪魔でと言ってくださいね、うん、ここキワをいきますけど剥、うん、<笑>がれません 力抜いてるわけじゃないですし<笑>もしあ れ, あれだったらやってもらってもいいですけどこう全然入っていきませんのでこれぐらいやっぱ密着してると特にその今見ていただいたとり油がまだ染み込んだ後が残ってるぐらい量が多かったところを入れても剥がれませんのでこれだけの密着が出せるとだから前回の油の上から塗って塗ったところ見てもらってますしで乾燥して硬化したときにこれだけの密着が出るっていうぐらい 業界としても多分現場の皆さんからしてもこんな多分ストってなかったと思うっていうぐらいのインパクトがありますからあとは皆さんちょっとドライバー各自使ってみて本当にこの密着してるっていうのを体感していただきたいなと。